皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年6月21日。久しぶりにバトンちゃんがやってきました。今回のお題は、DQ10 で好きな遊びを教えてほしいらしいです。いろいろありすぎて、急に言われても悩みますね。そして、バトンの届け先ですが、土地の所有者がいるものの、家が建っていませんでした。これはこのバトンがいきなりここで止まるパターンですかね。 バトンちゃんんのののががなななかかか。回っってこないのもこういいもううう理由だったりすす。るででしししょ少寂お宝の花びらですがもしかして花びらのままバザーに流す方がいいのかなと思い始めましたもしかしてではなくほぼ間違いなく金作として考えるならそれしかないって感じですかねやはり花びら交換家具はお金で買い集めることになりそうです